皆様ごきげんよう久米ですキャラクターボイスはずきゆかりでお届けしています11月26日ついにこの時がやってきましたねまたしても歴史的瞬間を映像に残すことができましたその様子をこれから皆様にも見ていただこうと思いますドルドルドルドルドルドルドルドルドゥルドルドルドルドルドド隊コマンダーの称号をついにゲストですいや本当に長かった だが、これには理由があったのだ。ところで、この商品リストを見てくれ。こいつを、どう思うすごく、高いです。それでは次に、金塊の依頼書を検索してみましょう。金塊1個もらえる依頼書の最低価格が5000ゴールドですね。金塊1個をお店に売るときの値段は3000ゴールドですよね。完全に赤字ですよね。そうです。この相場はもう完全にアレなのです。 超便利ツールの牧場の港で自分のモンスターを3匹乗せるとか依頼書持ち寄りのパーティーを募集するとかようやく同時操作でやるとかそういうことをするのが前提の相場になっているのです私にとってこの相場環境はとても辛く旅人バザーで依頼書を買うことがほぼなくなってしまいました